都道府県大抗女子駅伝松田随生が大阪を V に導く激走。恩師も京丹。彼女の強さは精神力。女王奪還に成功だ。全国都道府県大抗女子駅伝。15日、竹菱スタジアム京都発着イコール9区間4295キロ。 3年ぶりに有観客で行われた一戦は、大阪が2時間15分48秒で8年ぶり4度目の優勝。歓喜の輪が出来上がった。まさにラスボスだった。5秒差の3位でタスキを受けた最終9区の松田随成、27イコール大発は、前回も3位でタスキをもらった。今日も優勝のテープが切れたらいいと思った。 25キロ過ぎで先頭と並ぶ中盤は神奈川の佐藤西洋、資生堂と競り合う場面もあったが、後半にギアチェンジ。世界を知るランナーが存在感を示し、2位の京都に49秒差をつけた。フィニッシュ後にはガッツポーズで喜びを表現。マラソンの練習に注力する中で、 そ想な死のほぼぶっつけ本番でのレースだったが、大阪薫英女学院校時代の恩師で、プロ野球ロッテの安田昭憲の父としても知られる安田高監督に優勝をプレゼント。優勝しないとここから帰れないと思っていた。優勝をめがけて走りました。と笑顔を見せた。安田監督も優勝はあまり予想してなかった。本当に嬉しい。 アンカーに松田がいるので、彼女はこういう大きな大会で一度も外したことがない。彼女の強さは精神力じゃないですかね。と舌を巻くほど。今回の勝利を糧に、次はマラソンで結果を残す。東スポウェブ。